こんにちはブ今日はですね僕のライフパッキングを作ってみましたっていう話をしていきます僕はミニマリストとして活動してたんですけれども実際すごくミニマルに物を整理することができましたそのきっかけとなった本がライフパッキング高城剛さんが書かれた本になります今日はそのライフパッキングを真似して実際に僕もライフパッキングミニマルなカバンの中身を作ってみたんで紹介していきます 実際僕がミニマリストになる前って普通に銀行員として働いていましたで普通に会社行って普通に会社のバッグ持って行ってたんですけども今僕が取り組んでるのがもう全私物をこののカバンにに収まるくくららいいいいしたいなっていうくらいの気持何 で, でかっていうとやっぱり移動するのに荷物が少なければ少ないほど移動しやすいっていうのがあります前回 えー、僕引引っっ越越しをししししををたたにタクシーで引っ越しをしましたその時に結構冬服だとか思ってたんですけども冬服ももうえ処分したりだとかあとはもう家を持たない暮らしにしたいなっていうふうに考えていて2020年は今後僕はあの家を手放してえ家がない生活をしたいなと思っていて今整えていますまだまだ全然ミニマルではないんですけども今日お話しする、えー、僕のカバンの中も見ていただいて。 あこれなくした方がいいよとかこういういいものがあるよっていう話があればぜひぜひコメント欄見ていただければなというふうに思います今日は僕のカバンの中身を紹介していきますまずバッグなんですが僕はスノーピークのバッグを利用していますこれ何がいいかっていうとここはちょっと防水になってるんですよね防水になってるんで雨に濡れても少しぐらいは大丈夫かなっていう感じですで実際中身何を入れてるかっていうと基本的なパッキングになっています服だと カメラだとかってていう感じですね詳ししく説明していきますまずまず服は圧縮袋に入れて圧縮して持ち歩いています基本的に基本的に夏の国に行くことが多いので半ズボンと水着ですねだいたい水着にも使えるプラストレーニングにも使えるコンパクトで速乾性の高いパンツを履いています で、こっちが T シャツになるんですが、T シャツですね。僕が最近おすすめしている T シャツこの T シャツで。これがなんと洗わなくてもいい T シャツになっています。これすごいですよね。エブリーっていう T シャツなんですけれども、これが洗わなくてよくて、何がすごいかっていうと、撥水加工がものすごく優れています。なんで汗を弾くんですよね。基本的にあの T シャツって、 グレーの T シャツって結構汗じみが出たりするじゃないですかそういった汗じみを全く出さないちょっと出るかなもうすごい大雨にぬれるとやっぱりぬれちゃうんですけれども基本的にちょっと汗かくぐらいであれば汗じみができないんですよで実際これ洗わなくていいっていう理由がここにもう吸収しないというか撥水加工がすごいのであの汗を吸わなくて垂れ流してくれるとなんで こ れ, これ自体が汚れないんですよね。汚れないんで1日2日着ても大丈夫っていうところから僕はこの T シャツを持っています。で、もう一つがユニクロの T シャツですね。これはもう基本的にちょっとしたビジネスシーンだったりだとかの時にユニクロを着て。で、もう一つは、もう一つがこのユニクロの T シャツです。これ何がすごいかっていうと白シャツなんですよ。白シャツなんですが、ここ。 見てくださいスポーツ系の作りになっていて速乾性の優れた白の T シャツになりますで着ると普通の丸首の T シャツなんですけれども速乾性が優れてるんでスポーツにも普段使いにも使いやすいっていうこの T シャツをいっぱい持っていますでビジネスシーンだとかあとはここに ね、テイラードみたいなのを着ればちょっとしたビジネスシーンにも使えますしプラス速乾も高いということで僕はこのユニクロの1000円ぐらいの T シャツを毎回使ってるとプラスよく使ってるのはこの590円の T シャツなんですけれどもセブンイレブンだとかで買えるこうした T シャツをコンビニで買って45回着てヨレヨレになった時に捨てるっていうことをしています 基本的に衣類は5着程度持っていって1枚が洗わなくていいエブリィの T シャツと超速乾のスポーツ系の T シャツとプラス590円で買えるような安い T シャツを持っていくっていう感じですねで現地で捨てて帰ったり持って帰ったりっていうことをしていますでズボンは速乾性の高い水着と2枚ですね水着を2枚持っていく感じです 続いてアメニティ類がこちらです。これが速乾タオルになっていて、基本的にはホテルに泊まることが多いのでタオルがついてるんですが、タオルがついてないようなドミトリーに泊まるときはこのタオルを使っています。速乾タオルになっていてで、大きさ的には普通のタオルと同じぐらいの大きさですね。普通のタオルと同じぐらいの大きさなんでこれを利用して、で、吸い、気になるあの吸い心地。 吹き心地なんですけど、やっぱり速乾タオルだなっていう感じはするんですが、何回か絞りながら使っていくとすごく利用しやすいかなっていう感じです。で、これを細かく畳んで、この中に入れるっていう感じですね。で、このリキッドパック、高塩強さんのリキッドパックを見て、これを僕も作ってるんですけれども、この袋は100均で購入しています。袋は100均で購入していて、中に何が入ってるかっていうと、色用のシムカード。 と SIM ピピンンですすね移動用の、SIM、カードと SIM ピンを入れていますこれが、えー、とヨーロッパで移動するときの3っていうシムです。3G、4G のすごい格安な、えー、回線が使えるのが魅力です。ヨーロッパの周遊シムになってるんで、ヨーロッパ各国100何カ国ですかね、60何カ国かぐらいまで使えるのがこのシムです。で、こっちもう一つがあのタイの、えー シムになっていますこのシムはこれも収 s シムになっていてアジア各国20カ国程度はこれは使える感じですでたい1週間2週間で移動することが多いので僕はこの周遊 SIM を使っていますでプラスアプリに登録をしているので自分でチャージをしてそこからチャージしたお金で使える国と使う金額をタッチして選択して使っているイメージですまた詳しくアプリの話は別で お話 し, しますでちょっと分かりにくいんですけどこの SIM カードがあのタイプの SIM になっていますえもう一つ僕は SIM を持っていてまた SIM の話をするんですけどもこの SIM を利用しているっていう感じです僕は最近使っている SIM がこれフレキシロームっていう SIM なんですがこれがハルタイプの これ今2枚持っていてこれは1枚目貼ってるんですけどもう1枚別のシムに貼りたいなと思ってこれも購入しましたこれが何がすごいかっていうと世界各国150カ国使えるシムになっていますで値段はどうなのって話なんですがこれはあのチャージすることによって使えるんですよね例えば日本に今月20日間いるとします20日間いるっていうことが分かった時に20日分の通信料を 支支払払っっててクレジットカードでううここととにによよれが使えるようになるな例えば、韓国に行くってなったら韓国使うし、タイに行くってなったらタイで使えるんですが、ちょっとだけ、いくらでしょうね、イメージ、1ヶ月で2000円くらいかかるかな、もうちょっとかかるかなっていう感じのシムなんで、よかったら、ちょっと概要欄に貼っておくんで見てみてください。これ、すごく使いやすいです。なんで、例えば僕がこの主流シムを持っていて、1日だけこれを使うっていう時とか、で、ヨーロッパに行って、もう2週間、 滞在することになったってなったらこっち側のシムで、えー、チャージをしてでシムを使い分けながら安い放利をしているというようなイメージですでアミニティに戻るとアミニティなんですが僕はこんな感じの持ち物を持っていますこれ無印の歯ブラシですねでよくコーヒーを飲むんでコーヒーああこれホテルでよくもらってくるんでホテルですねとこれが フォーーク付きスプーンたまになんかヨーグルトとか食べるときにスプーンがついてこなかったりするんですよね。そのためにこれを入れています。めちゃくちゃちっちゃくて利用しています。普通の目薬と歯磨き粉とあとはこれ僕ちょっと花粉症なんで花粉症の薬とあとはワックスとえ下ブラシと。 あとはこれ耳かき用ですねこれがハサミになっていますこれ面白いのがこれ機内に持ち込み可能なんですよこういった形で使えるハサミも持ち込んでいます機内によって違ったりするんでよかったら調べてみてください、ね、と僕が今シェイバーを使っています これちょっと断捨離したいな捨てたいなっていうふうに思っているこのブラウンのシェーバーなんですけれども今はだいあの今脱毛しててヒゲ脱毛しててちょっとまだギリギリこれがい る, いるかなっていう感じですで基本的に皆さん多分シェーバーだとかカミソリ使ってると思うんですけどカミソリ僕使うの苦手でこれを使っていますおすすめのポイントはここですねここにあの歯が出るようになってるんでちょっとした無駄毛処理もこれでできる これはおすすめですね。深剃りができてプラス電池で動いてで一番コンパクトで使いやすいで値段も2000円程度なんでこれが歯が悪くなったら捨ててまた別のものを購入するってことができる使い捨てができるシェーバーになってます。クレジットカードは基本的にこの4枚を持ち歩いています。メインカードはだいたいこれ使うことが多いですね。楽天の メインカードになっていますこれビジネスカードになっていて僕法人を持ってるので法人の会計はこっちででプライベートの会計はこの SPG カードを利用してるっていう感じですこれ何のが違いがあるかっていうとこれ僕はよくあの高級なホテルのレビューをしますっていうような感じで高級ホテルのレビューをする時にこれをよく使ってるんですけどもこれが3万円の会員費でなんと年間に1回3万円以上の高級ホテルが無料になるカードですこれ SPG カードっていう感じです で、プラス、マイルの貯まりがすごく良くて、JAL マイルも貯まるし、アナマイルも貯まる。っていうので、これも旅人がすごくあのこぞってみんな登録してるカードになります。これ楽天カードなんですけど、楽天なんで楽天にしてるかっていうと、もうたまたま作りやすかった。法人のカードと、えー、個人のカードと連結できるすごく便利だったっていうので、これを使っています。この2つがほぼ。 使ってるになりますでこのカード何かっていうとプライオリティパスっていうパスになります。これが空港のラウンジが使えるカードになっているのでこれを必ず持ち歩いています。海外のラウンジだったりとかあとは日本の国内ラウンジであればこの SPG カードかもしくはこの ビジネスカードを使うことにしてるんですけども SPG カードを利用すると国内のラウンジであれば2人まで同伴ができるのであ1人かだから僕ともう1人で2人分の無料のラウンジ利用ができるんでこのカードを使ってますで海外ではこっちを使って海外のラウンジで飛行機に乗る前にラウンジ使ったりだとかっていう形ですね でプラスもう一枚これ何に使ってるかこれセディナカードなんですけれども海外のクレジットキャッシングに使っていますこれは現地でもうわざわざ現地のお金を日本で換金して持って行ったりしない人が多いと僕はこれを使って ATM で現金を引き出しています今でこそ結構やってる人が多いんですけど数年前までなかなかやってる人が少なくて ね、情報が少なかったんですけどこれ最近は海外キャッシングを使っています海外の ATM でこのクレジットカードを使ってで何がいいかっていうとこのカードなんと海外から、えー、繰り上げ返済できるんですよねカードを使ってでキャッシングで引き出したお金を日本のネットバンキングを使ってこのセリナカードに入れて返済するとなので手数料並びに為替手数料プラス返済にかかる費用が 換金をすするよりも安いいいっっててうののでこのセディナーカーを使っています僕はもう厳選して使うならもうこの4枚だけを持っていくとプラス海外の場合やっぱりクレジットカードが使えなくなるパターンが多いのでサブカードも結構持っていくっていう感じです続いて細かいガジェット類なんですけれども僕はいつも最近持ち歩いてるのはこの iPad iPod Pro になります。これを基本的に最近は持ち歩いています。これ何がいいかっていうと、ノイキャンがすごいんですよね。ノイズキャンセリングがすごくて、あのー、飛行機の中で寝たい時だとか、あとは、そのちょっとしたドミトリーでいびきがうるさい人がいるなと思った時にこれをつけると、もう効果抜群です。もう音をシャットアウトして集中して寝ることができます。これすごくおすすめです。プラス、マイクもついててっていう感じでいいので、えー、今ね、なんか、これ使えないというか、予約できない 購入できないぐらいすごいいっぱいで予約待ちになっているそうです。あ一つ。これ、最近買ったんですけども、これはあの USB が挿せるカードになっています。カードリーダーですね。ここにマイクロ SD が挿せるんですよ。このマイクロ SD ですね。僕があのカメラで撮影することが多いので、カメラで撮影したアイテムを、例えば iPhone に直接送ったりだとか、 USB で送ったり、USB-C に送ったりっていう形で使い勝手がいいです。これで僕は一眼で撮った写真や映像を iPhone に直接入れて iPhone の Lightroom だとかでブローを使って動画編集をして YouTube にアップしてるんでそういった意味でこれを買うようにしてます。使っています。で、プラスもう一つですね、これ USB のハブになっています。これをなぜ持ってるかっていうと、例えばプレゼンをするとき。 日本国内で結構トークライブだとかお話をする機会が増えました。なので今これを持ち歩いています。どういうことかっていうとプレゼンをするときにスマホでプレゼンをするんですね。で、ただ HDMI に挿すことが多いので HDMI の線を持っていないと使えないと。なのでこの USB のハブを持っていてでこれをスマホ、Galaxy のスマホに挿してで画面につないで プレゼンをすることが多いですこれだとわざとパソコンを持っていかなくてもプレゼンができますしプレゼンのスライドをスマホで触りながら説明することができるので話に集中できるしコンパクトでいいっていう感じです最近はこの USB-C も持ち歩いていますでプラスこの USB を持ってるんですけどもここにマイクロのマイクロ SD も持ち歩いています200ギガが1枚と200ギガが1枚と 400GB とかも持ってるんで、これでもう大体 1TB ぐらいの 200GB を5枚持っていれば 1TB の容量になるんですごく便利ですよね。昔だと外付けハードにもうすごい重いのに、これぐらいのバッテリーも付けて 1TB っていうふうな持ち運びだったんですけど、今はもうこのチップにもう 1TB 入っちゃうっていうのがすごく便利になっています。これは写真だとか映像だとかを保存するためにバックアップとして保存しています。こっちですね。 サムスンのギャラクシーを持っていますギャラクシーなんで持ってるかっていうともう理由がもう3つありまして一つ目がよりりも性能ががいいことがあります例えば海外に行った時に iPhone だと w i f i 接続できなかったりだとかあとはこの Android だと接続できるしとか SIM が使える国と使えない国もあったりだとかっていうのでギャラクシーと。 僕は iPhone の2台持ちをしていますでスペック的にもう単純にスペック的に言うとサムスンの方が確かねあの高かったんですよラムだとかあとメモリだとかえ速度も速いですしこれなんせこれあのダブルディスプレイができるんですね例えば YouTube をここで見ながらこっちで作業したりだとか もう1画面で2個の作業ができるのがサムスンの良さなんでパソコンの代わりということで僕はこれを持ち歩くようにしています。で、次こっち。僕メインの機材は、えー、iPhone を利用しています。なんでかっていうともう iPhone でずっと慣れてきたんでフリッカー入力だとかがちょっとこの Android だとストレスに感じるんですね。なんで僕は今はこの iPhone 今撮影で使って iPhone を使いながら アンドロイドも2台持ちで使ってるとでプラスバッテリーとしてアンドロイドを持ち歩いていますここに挿してで iPhone に挿すとそうすると iPhone の充電をサムスンがやってくれるんですよすごくないですかこれ僕はそのバッテリーとしてもこれを持ち歩いていって iPhone で充電できなくなった時にあ充電がなくなった時にここから充電をしてバッテリーとしても使えるっていうの、ね、でこのケーブルを持ち歩いています 最後にこのパスポートパスポート入れを僕はよく使ってるんですけどこれのおすすめのポイントはなんとここがあのカードが挿せるんですよねなんでプライオリティパスだとかセディナのカードだとかって結構忘れがちなので僕はここに挿してもうすでに挿していつもここでもう旅には使えますよっていう形で刺して持ち歩くようにしていますで何がいいかっていうとここに 入れれておくと忘なないっていうのががポイントなんですがただあの海外の入国審査の時にこれを外せっていうふうに言われることがあるので僕は最近はこの透明なものを使っていますでこれがあの入国審査の時に書かせられるね入国の証明の時に書くと面に使っているコンパクトペンになっていますこれおすすめですちっちゃくていいですよ ちなみに充電ハーブはこれを持ち歩いていてます。何がすごいかというとこれ見えるかな 2.4 アンペアずつ出るんですよこれが基本的にあの2つ 2way の穴ってなかなか充電しにくいですよね充電が遅かったりだとかあとは充電のパワーが少なかったりするんで僕はこのちょっと大きいんですがこれを利用していますこれだとなんとあの MacBook もえ急速ではないんですが充電することができますちちっちゃい 2つハブのコンセントだと充電できないんですけどもこれだと充電できるの で, で iPhone と Android を充電するために USB-C とライトニングケーブルを持ち歩くようにはしています最後これが僕がよく使っている撮影機材になりますこれ一番上にマイクですねと カメラ、いつも僕が紹介しているレンズがこれもうマニュアルレンズなんですけどもちょっと使いにくいんですがこのマニュアルレンズを使っていますポイントは超明るいことです明るいので使いやすい使い勝手がいいしボケ感がいいのでこれを使っていますで本体はソニーの本体を使っていてでプラスこれよくあるよく YouTuber が使っているのがこの三脚になります の三脚を使ってで、しかもこの重さでも結構角度を変えられたりするので利用しやすいですこういう機材を持ってで壁に添えて撮影してるっていう感じです僕のカンの中身いかがだったでしょうかいや結構減らしたつもりだったんですけどもうちょっとありますよね なんで僕が今後やっていくことは家をなくすことと、えー、プラスもう荷物をもっと少なくすることです。で、冬服を断捨離したいので冬服をなくすような動きをしたりだとか、あとは今持っている靴だとかも処分していって、え二、ー、つだとか、一つだとか絞っていこうかなっていうふうに思っています。今後僕の生活としては海外に移住したりだとか、日本でも家を持たずに、あの、家の 運営をしたいいなと思っていてシェアハウス作ったり空き家をリノベーションして実際に友達が住んで友達を呼んで住んでもらって友達が運営してもらってその一部を僕の私物置きにしたいだとかっていうふうに運営できる運用できる家を作っていこうかなというふうに思います僕のチャンネルではこうした海外の生活だとかコスパのいい生活プラス空き家を改築したいだとかあとは今後ね